地元ってどこの人彼と結婚しようと決めた時応援の言葉は一つも出なかった、ね、ブラック差別で苦しんでる人が今もいますこの笑顔の邪魔なんてさせないさせるもんかま、えっとね、また悪辣な、CM、が流されてますねこんなもんねブラック差別解消 CM じゃなくてこうブラック差別推進 CM ですねこんなものはあのね 僕、このチャンネルで前に、その、ブラック差別より結婚差別なんて存在しな、しないって言ったんだけども、いや、もうそんなレベルじゃないですよね。もう結婚差別っていうのはもう、これはもう悪質なデマと言っていいですね。デマです。で、しかもそれを流してるのがね、こういう人権擁護局とかね、この地方の童話と名のつく部署ですね。そういうね、公的機関が流してるね、悪質プロパガンダ。 悪質デマですね。だから皆さんそういうものに踊らされたらいけないですね。結婚差別っていうのはね、ないんです。だからこんなね、ことありえないことをこうやってね、あの、CM で流して、えー、まだ根深い差別があるんですっていうなんか国民の分断を図ってですね、そしてなんかこの童話予算を引き出そうっていうね、すごく悪辣な取り組みなわけですね。 で、僕はそういうことを言うとね、まだ差別があるんだ、現実を見ろとか、お前は差別者だとか言う人はいるんだけども、ああ、そうですか。じゃあ、百歩譲ってね、じゃあ今もブラック差別、結婚差別というものが厳然と存在して、僕はこう嘘を言ってるとしましょうよ。うん。じゃあ、僕を差別者だって非難してね、じゃあそれなんか得しますそれで得する人って誰ですかって。だって僕は結婚差別ないですよ。そのブラックの人と結婚したって別に通ってことないし、別にその、あの、 婚姻届をね、辻返されることもないし、別にそんな、いちいち家族にね、断らんでも、普通に紙開い1枚出せばいいじゃないですかっていうことを、そういうことを僕は言ってね、誰か損しますかね別に損しないでしょむしろ、ブラック差別解消推進になるんじゃないですかこういうことを言った方が。ねだから、じゃあ、それをね、そういうことを言うことに対して、お前は間違ってるっていうことを非難することで一体誰が得するんですかね って言ったらそれは差別を利用して金儲けしてるような人々ですようん、そういう人は差別があった方が嬉しいでしょだからそういう人たちはこの 結婚差別はデマだっていうふうに僕は真実を言うと、あの、ものすごくね、あの、怒るわけです。自分が食えなくなるから、お金もらえなくなるから。ということでね、そういう、その悪質なね、悪質なデマ、悪質なプロパガンダに乗せられないようにですね、こういうおかしな CM を見てしまった後はですね、神奈川県人権提発センターにぜひチャンネル登録してですね、啓発されていただければいいと思います。 ということで今日はね、あの、結婚差別というものはもうないどころかもう、結婚差別は悪質なデマ、プロパガンダであるということをですね、えー、説明いたしました。ぜひね、もう一度言いますよ、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。